現実的に勝つ展開になるとしたら、10分で差しに行くから、ここからペース上げようとかだったら、絶対に追いつかないんで、最初から全力で、自然と相手がペース落ちてきたのに、自分がペース落ちしなくて、結果的に差すっていう感じにはなると、ただ、展開としては、分間ずっと全力で走り続けようもちろんチーム戦なんで、チームで勝つことが大前提なんですけど。 やっぱりあのチームの中みんなも敵だと思って、一番食ってやるぞっていう気持ちで頑張りたいと思います。その本番でそれが出せるかどうかっていうのは僕のずっとネックになっているところなんで、そこを越えていきたいなとは今回は思ってます。自分の弱いところを越えていきたいなと思います。 結局みんな本気でやってるんだから、もう見た目とか気にせず本気で挑めばいいんじゃないかなっていう考えに、私は至りましたね人を見て、そのペース配イムを上げようとか、そういうのって、僕はあんまりよくないと思うんですよ、仲間だろうが敵だろうが、人のこと見て、自分のペースで食えないんだったら、多分それは負けちゃうんで、新ム線だろうが関係なく、最後まで自分のペースで走り抜くっていうのが大事かなと思いますけどね。 もちろん飲み込む力だったりとか、そういうところ的なものに関しては、実力は上だと思うんですけど、食材に対しての追求していくスタイルだったりとか、まあ、今までやってきた経験というのは負けないと思うんで、そこは全面に出して、っていいいきたいなと思います本人は走り切れるかなないて話はしたんですけど、この人だったら僕、は走り切れると思ってるんですよね。 準備はよろしいでしょうか。はい。はい、じゃあ三対三の寿司対決ドリームマッチ開始します。五秒前。五、四、三、二、一、スタートー。やば はい。 縦ロ場所で。おいし 3分経過です。 リズムね、なん胸がうん お願いします。 おいしい。 Thank、mm -hmm. you. すいません。 終終終わわわります、ね、終わりりすすセンターにってるあるん<笑>ですよ、ね、ちょっと。 好好好<音><音><音><音><音><音><音><音> 4, 4, 3, 2, う, 1, 4, うん。 寿司がテーブルに出ている状態なので自分のものがなくなったらサイドのものを食べてく<音声>から3分です。 マジで上がさんも残した分でジでわかんないこれ。時間なん 啊我一分三十秒 15秒よかったですね。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 結果の方がまあ15分以内で両者完食されたということなんですけど今回はそれよりちょっと早かったガディさん山上さんしのけん君チームの勝利ということでおめでとうございますじゃあそれではちょっと最後1人ずつインタビューをしていこうかなと思いますの、ね、で、はい、じゃあそちらのしのけん君の方から一言よろしくお願いしますはい 初めての勝でございます<笑>めっちゃ嬉しいんですけど<笑>いや な, なんかねあのー、正直途中きつかったんですけどあのー、横で加わっていってめっちゃ早く食べてくれるとなんかこうすごい安心感というか一気にこうすごい気持ちが高鳴ってまたペース取り戻しちゃうんですよね。 多分一人で食べてたらあのー、そのこんなペースで食えなかったと思うんですけど最後とかあのー、逆に自分が超速くなったぐらいで本当にチーム戦っていいなって思いました<笑>泣きそうっすね。<笑><笑>どうして数年ぶりの山上さん隣にしてるのまだ<笑>いやもう感動す<笑> すごい山のさんいやーなんかもう本当にもうだって横見たら卵しかないですよあと<笑>いやだって完食して終わりっていうときに隣るちょっとやらっとなくて自分のっとこられるってたらもう 頑張るしかないじゃないですか<笑>。これ食べたら勝ちだってなったらお、<笑>やっと勝てたって思って<笑>、や, <っと笑>やっと勝てた、め<笑><やっと笑><笑><笑><笑>ざいました<笑>、めざしました<笑>。はい、ということでですね、これにて三対三の寿司勝負対決を終了いたします。お疲れ様でしたし。ありがとうございました。